第6回、内容のない動画、はい、ということで、みんな<笑>お箸、お箸、明日です、すーちゃんだよ、なんか久しぶりに帰ってきた感がある、<笑>帰ってきたかもね、それ、うん、これ、<笑>最後にあげたの確か5月ぐらいだからね、6月とたいや、分かんない、覚えてね、でも結構前のうん。それからね、全然なんか 撮, 影する撮影する機会とかもなくて。うん 気がついたら7割ですよ。<笑>相変わらずねだらけた感じで。<笑>だらけますよ。もうねなんか頑張る気がないもん。同じく。うんあのさよくさ新あの俺まあ今新卒なわけじゃん。新卒ってなんかフレッシュマンだから<笑>もうかなり元気出して若々しさを出せみたいな感じすごい言われるの。無理<笑>もうね。嬉しさを感じない。感じるわけないじゃん。<笑>もう。 新 卒, いない新卒なのにさ中年旅の油汗しか入いてないからね<笑>、うん、そのくせ何もできないという疲労感しか伝わってこない最近それなもう常に疲れてる顔するも ん, んすごい疲れてるうんやばいです就職前となんか様子が違う就<笑>職前もうちょっと元気だったんじ元気だった多分いや全然元気だったうん、うん、もうそれこそ最近になってもう仕事行く帰る飯食う寝る起きる電話する寝る りたいなって思うんだけどね、うん、なんか家の中で一人で撮影するのもなんか違うし天気も悪いからさそれ時間がそもそも上がんないって そ,、うん、それも聞いてくれる、はい、なんかさ最近雨がさすごいなんか俺狙うかのように降ってくんの<笑>雨男なの雨男めっちゃくちゃでただ雨男だけど、うん、いくら天気予報で雨予報出てて傘持ってったとしても、はい、傘持ってったら降らない なんで知らない<笑>ただただ運が悪い、うん、そういうコうで持ってかなかったらもう間違いなく降る<笑>でも持っちゃったら降らないからいいんじゃな い, い毎日はんどしたくないやろ<笑>持ってくの確かにね結構でかいし邪魔だし昨日だってさ、うん、仕事終わってささあ帰ろうって言って外であ瞬間、うん、ドバーって一気に来るし たつじンってさ、うん、降りて上戻ったらやんでるし最悪だね今日もささっきちょっと油そば食べに行こうかなーなんて思って外出たらさ、うん、降ってるしそうびっくりした雪雨降っててい雨降るんだ、うん、と思って今日雨予報あった分かんない分かんない見てないから知らないけど見てないから知らない、うん、<笑>あれはさわんとね早く晴れてほしいわほらな 最近雨降りすぎじゃね降りぎうんあのそれ西日本とかさ、うん、すごい災害とか起きてるよ、うん、起きててやばいけどさそれレベルではないのは分かってるけどさうん、こっちも最近やばいうん雨ばっかいつ晴れるのかな早く晴れてほしいだってもう7月2週目くらい、うん、で夏じゃなくないななんか そうなんか5月だっけ6月だっけ1回すごい暑くなってたそれその一瞬でなんかもう夏終わったのかなって気分になって今ホそれえそうなんかもう気持ちはああ〜秋かっていう<笑>夏終わったなっていうすごい気持ちいやそれこそお盆になったら雪降ってんじゃない<笑><笑>やばいそれはやばい<笑>早すぎる<笑>雪はまだ勘弁してほしいな 溶けてからまだそんなたってなくないたってないたってない<笑>すごい夏はない夏ね、うん、早く夏になってくんねえかな何かこうん、ちゃんとしたうん暑いの好きじゃないけど最近天気悪いけどまあまあ暑いじゃんすごい嫌だ暑いんだったらこうちゃんとね空も晴れて、うん、いい天気で過ごしたいのにまい<笑>ります、うん 気分が上がらない、ね。本当ね、雨だろ、本当にテンション高落ちだよ。そう、本当に。まあ、晴れても高落ちだいとさ。までもね、晴れてたら、ちょっとなんか、ちょっと、あ、今日頑張ろうかなって、ちょっと思えるけど、雨だから、まあ、やる気ないわ。っていう感じになっちゃうから、ね、もう。本当になる。お願いだから、晴れてください。晴れてほしいね。この間でも、一日だけすごい。 晴れてあななんんかそんな日あった気がするよかったよね、うんうん、よく覚えてないけど、うん、その日に限ってすごい一日中寝てたからねあんまり時間なかったけど<笑>なんか晴れてた日はかなあでも思い出したそれ確か土曜なんだけど、うんうん、確か予報どしゃぶりだったのよそうんか雨の予報だったのになんかすごい晴れてびっくりした一日中晴れてた、うん 予報が全くな全くないね最近は天気予報見ても習慣も見ても全部雨雨雨雨雨雨雨雨でもう、うん、めっちゃテンション下がる疲れがない、はい、ないジメジメしててなんかベタベタするしああホントにね回りますわ<笑> そうだね、てるてる坊主みんなで作ってあれさせようてるてる坊主俺作れないえぇ、なんでいや、作り方知らない作り方、うん、<笑>えんなんかティッシュの真ん中にティッシュ固めておいてクルンってやってガムテープじゃない輪ゴムで ク, クククってやったらもうできるくないティッシュ丸めてクルンってやって丸々丸々でムテープ<笑>あそうえティッシュ広げ て, 広げて でもう一個ティッシュ一1枚取ってグチャグチャって丸くくしゃくしゃにするじゃんそれを広げてティッシュの真ん中にポンって置いてそれをこうくるむく、うん、るんなら下はパってあるからそこを輪ゴムで留めたらもできるあそんな適当でいいのあれってえそれしか作ったことないマジ<笑>ティッシュでしか作ったことないこれもうちょっとめんどくさいもんだと思ってたあれいや分かんない正しい作り方は分かんないあんのかも分かんないけど もっとなんか商品とかにするレベルとかいろいろね面倒、うん、くさいかもしれないけどうちで作るのはそんな感じちょっと う, う, うんそ、えー、じゃあ今度作ってみよううん作った動画ぜひ<笑>、うん、じゃああげますんで、うん、皆さん<笑>看護しておいてください<笑> あの「期待してください」じゃないからね覚悟するってくださいあのね楽しみだね簡単だから怖いな1分でできるよ簡単な1分で終わりだからいやー10分って使えそう<笑>、まあ、交互を鍛えてるの で, で締めますかはい<笑>ということでまあ明日も明後日の仕事だよまた雨も降るんだろうよ、うん、辛いな辛いね頑張ってこおもろなということで おやすみ人類休みーいやみいもうちょっとなんかないかなおやすみ以外にということですやまら。